りょうこさんのみが知る確かに裏話でしたね、うん、かかあ茜ちゃんってオーディション、うん、あそうオーディションね、えー、あったんですよねそうなんかね「の、うんびり」のオーディションが行われてるっていううさを聞いてて何その噂そう<笑>そう私受けてないぞみたいな<笑>私はていうか身じは知らなかったんですけど受けるだけ受け出してくれ<笑>受ける か, <笑>受かって思ってはなかったんですけどあやってんだと思ってえっ、ー だからなんか誰になるんだろうなって思ってて。こう、え、決まった時ってどういう感じでした。なんか決まった時は、あの、マネージャーさんも、私がのんのんみよりを見ていたことは知っていたので。なんかめちゃめちゃ嬉しそうに、あの、教えてくれました。なんか、あかねちゃん、受かったよみたいな。よしってっいました。可愛い、可愛いね。うん、可愛いね。おけばだね。おけば。おけば。 あ, あそっかでも好きでいてくれる人にやってもらえるって一番嬉しいね、うん、そうだよねとても喜ばしいことだよね、うん、だからなんか私が劇場版の時もさいろんな取材で言ってたけどさ、うんうん、後々出てくる新キャラに不安感じちゃうぜだからさ。うんうん<笑> そうなんかそ の, そですあの、えー、出会っちゃえば全然なんてことないんだけどの出会う前はなんか<笑>めちゃめちゃ敵視しちゃう癖がちょっとあるの敵視っていうかなんか嫌、ね、だなってなんかこ う, う頑張ってみんなで最初から元いた5人とか6人とかで作り上げてきたものに新しい要素が加わるの、うん、な, るなんか嫌だな多分人見知りだからなんだと思うんですけど、うん、<笑>キャラに人見知りってどうなだよって感じですけど<笑>まあまあ言わんとすることはね。う劇場でもあの、うん 葵ちゃんっていう沖縄の女の子がいて最初はちょっと不安があったんですけどもめちゃめちゃいい子で大好きになって本編テレビシリーズにも出てくれんかっていう風な境地まで至ったんですけど今回のあかねちゃんでも葵ちゃんをなんか踏んでたからちょっとなんか安心感はありつつもどんな子かなって思ってたらすごいいい子だし田中さんの声がすごいピュアでわかる、ね。 可愛かったよね。あのピュアソンはちゃん。どうやって出してるんですか。<笑><笑>誰今の汚い笑い声誰。誰, <笑>誰。誰が入ってきたの。部<笑>外<え><笑>者禁止ですけど。いや、目の前から聞こえてきた<笑><誰><笑>あれ、あれはあのー、なんか役作りに関しては。うんうんうんうん、えっと、収録が実際に始まる前に、うんうん、音響監督の亀山さんから、うんうん、こんな感じでっていうのはいただいててあ。そうなんだ。はい、なんかもう自然に。 等身大の体からちゃんと発生されてる自然な声がいいですい、えー、あ, じゃ あ, あんまり作り込むっていうよりかはもううち、ね、の声に近い感じみたいな、うん、そう、えー、なんかオーディションの時は結構私も、うんうん、あの。 キャラクターの絵に合わせて結構生きまじりですごいなんか高めで可愛くしたいと思って作ってたんですけどなんかそれだとあの叫んだりとか大きな声出した時にキンキンってなっちゃうとちょっとのんのん日りの世界とはちょっと違うかなみたいなあの感じなのかなっていうそ の, あのディレクションを事前に頂 い, いてたのでそうなんだねはいなるべくなんかこう自然に出るといいなっていうのは心がけてました。それが実際 ピュアに聞こえていたのであれば聞こえてます。嬉しいです。<笑>いやでも本当にどうゆう表情？<笑>どういう表情や？紳士<笑>ひたむきっていう表情。紳<笑>士にありがとうって思った。そかそか伝えてんだね。そう。でもなんか普段普段の喋りも割と茜ちゃん味ある。うんうん だねうんうん、確かに今日、マイクとお話しして地、うんうん、声はどんな感じなんだろうとかって思ってちょっと耳を傾けてたけど、うんうん、もういい音でんかだ、ね、私たちと使ってるマイクちゃうんじゃないかっていうぐらい透き通った音色じゃない<笑><笑> どうした<笑>確かに、うん、もう A パート閉めましょうってなってるんでもう<笑>もう恥ずかしい<笑>次行きましょう。んだけど な, <笑>なということで以上の「のんのお便り」のコーナーでした原作やアニメの感想出演者へのお便りをお待ちしております。